はい、今日はルードの NT1 ノイマンの TNM102 と103オーディオテクニカ AT4045 ブルーのボトムとバードアストンマイクロフォンズのスピリットの7本のコンデンサーマイクの比較をしますで今ルードの NT1 を使っていて特に不満はないんですけども、まあ、自分の声により合ったマイクが欲しいなぁと。 であの私の声はこんな感じで鼻声気味 で, で語りみたいな曲を作ることが多くて、まあ、自宅で録音するためのお気に入りのマイクを探しているというような背景があります。 では聞いてみましょうルードのィワ1からです一心不乱に自分たちだけの正意を信じ理想を求めて戦場に立つ戦い革命で勝利しこの戦いが終わるへんすけにクンをスパイロのし周りに回っている悪意が敵を海無意識に敵を探し女子どもをゲリラを仕掛けてくれ躊躇する命はチリこの手に引きや引きそいゼロの人生を 画面の右上にイコライザーも表示させているんですけども6キロ以上が結構強調されているような感じでまあなかなかいい存在ですね。 悪意が敵を見無意識に敵を探し女子供がリアを仕掛けてから手術する場になっちまったこの手で引き金を引けそいつらの人生を踏みにじる。 このマイクも NT1 と同じで、高音域が強調された印象あります。結構激しい曲に合うかもしれません。で、なぜかこの曲だけ俺の声質が全然違うと。一心不乱に自分たちだけの正義を信じ、理想をまとめた戦場に一夜するかい、革命嵐しおらしくの戦いが終わるはずが、歴史の連鎖スパイラルをしまりに回っている、悪意が敵を見無しに敵を探し、女子どもゲリラを仕掛けてくる。 そ, の手で引けないけそいつらの人生を譜めにいじるこれもう武骨でいいっすねなんか低音の存在感とか半端ないんですけど 結構、高音域もしっかり出てて、本当に使いやすいマイクだと思います。 これはもうさすがノイマンっていう感じの音で結構高音域 の, その硬さみたいなところがすごくて上品で。 男性ボーカルにも女性ボーカルもしっかり合いそうです。 これすごく個性があって好きです。あの音像の真ん中の部分に芯みたいなのがあって、そこの透明感がすごくいいですね。 シ死フラに自分たちだけの正義を信じ理想をまとめて戦場に出して戦い革命で勝利しこの戦いが終わるはずが歴史の連鎖スパイラルし周りに回っている赤いが敵を見無意識に敵を探し女子供をグリアを仕掛けてくれ充実するべ命ばっちりこの手で引き屋根を引けそいつらの人生を踏みにじる こちらはさっきと同じ会社のブルーなんですけども、あの透明感というよりか NT1 に近い感じで高温がなんかしっかりした感じです。 一心不乱に自分としてだけの正義を信じ理想を求めて戦場に立ち戦い革命で勝利しこの戦いが終わるはずが肉中の連鎖スパイロー心周りに回っている悪意が敵や海無意識に敵を探し女子でもをゲリアを仕掛けてから躊躇する目に着地リなる振りかまずこの手で行けなきゃそいつらの人生を 踏みじる続いてアストンマイクロフォンズってメーカーなんですけどもこれはの音像の輪郭の部分が結構こうメラメラ燃えてるような感じですごくいいですね好きですこれも個性がありますであのー、ちょっと静かなトラックだったので今度あのギターとか入ってちょっと厚めになったトラックでそれぞれ聴いてみましょう 友達は悲しそうな目で戦場を見つめるまだ仲間たちが血で散らそうに戦ってやる痛みが防げる一体何が悪なんだ俺の理想数個で暗く飾ったのに女の子でも誰かが虐殺してきた残ったのは血についた血を見る中で低 く, 低く叫び声そして俺はラーメンそうに見る目 あの自分の曲結構音厚めであの音数多いんですけどもやっぱ NT バーそれで足りなかったなんか参り来なかったってことはあんまりなかったですあの EQ とコンプリんとかなってました<音声> 仲仲間間たたたたたちがががししそででで見る戦ををつめだのののののなっってる一体一体がっていてい何何悪ん俺俺はきにににに女子出か手耳中目やっぱりノイマンのーの D。 えー、LM102 ですけどやっぱり存在感ちゃんとありますね結構多分ほんと激しい曲に合うと思いますこのマイク結構ねロックとかメタルとかそっちいいかもしんないですね舞台から解放され辺たりを見るラ間ァチが悲しそうな目で惨状を見つめられまだラファーチが地げちげそうに戦っている 一体何かやがない一体何が悪なんだ俺の理想は寸法で気高いはずだったのに女子でもとにかく虐殺してきた残った音についてその身の中で気高く叫び声そうして裏らさっそに見えるんだやっぱりこの低音の安定感は半端ないですねでなんか強いですでかといって高音域のところもしっかり出てるんでやっぱ存在感は半端なくていいマイクだと思います you <laughs> やっぱりこの高音域のこのシャキッとした感じっていうのは。 多分ドア誰の声でもどんな楽器でもまあ本当に使えるマイクなんじゃないかなっていう印象あります。まあ皆さんの意見と一緒ですね やっぱりこの音の中の透明感この真の透明感みたいなところがやっぱりいいですねなんか自分の声に合ってるような気がしますこのマイクが。 こちらの同じブルーの会社なんですけどもやっぱボトムとバードで全然キャラクターが違うんで何か このマイクによるキャラクターの違いでなんか遊べそうな感じがしてすごく印象がいいです一体軽快攻されアトリ見る名古ちが悲しそうな目で戦場は見つめるバララカマジがチレチリ争い戦っている一体何が正義で一体何が悪なんだ俺よりそう凄くわらかなかいファーズだったのに女子供を手にかぎ虐殺してきた 怒ったの手についたジャムにの中で広く叫び声そして俺は俺はみッサーにメラメラやっぱ恋のマイクは本当メラメラ感すごいですねなんか音像のこの輪郭の部分が結構この燃えてる感じがねすごく好きですキャラクターあります鼓動が消えた胸に喪失感内側から広がり無感情体温と同じ温度の乾いた涙の代わりに冬の雨 そっと寄り添うようにあの日のようにあの時のように笑顔が戻りますように。まあ、この辺はちょっと聞いてもらいましょう。鼓動が消えてもらうに喪失感、内側から広がり無感情、体温と同じ温度の乾いて涙の香りに冬の雨。そっと寄り添うようにあの日のようにあの時のように笑顔が戻りますように。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 あの日のように、あの時のように笑顔が戻りますように。さあ、あの七本のマイクをこう比較してきたんですけども、まあ、結論 も, もう全部欲しいっす。もう見も蓋もないんですけど、ただまあちょっと予算があるのですごい悩みどころなんですけども、個人的にはブルーのボトムのその音像の真の独特の透明感めっちゃ気に入りましたね。 あと、アストンマイクロフォンズのスピリットのこの際の部分のたぎる感じがいいっす。ただ、やっぱり悩んでお金あるんだったら TLM103 買っとくのがいいかなと思うのと、あと AT404 があるといいっすね。いや、本当に。そんな感じです。